最近は、とんでもないニュースを見ましたが、あまり、正直に言えませんけど、飲食店 で, で食事するときは、必ず、衛生面を考慮した方がいいです。話しきれないケースも多すぎますけど、例えば、回転寿司で食事するとき、そういうことのや、湯飲みけがしや、寿司たちなど、 生先にに語る迷惑行為を、無駄にやめること。ただ、大学生の頃に、クロモクンソを見たかっつりでは、一度、スパーお皿を根に戻すな、というマナーもありますので、やっぱり、海底数字のマナーを守って、お食事をお楽しみいたしましょう。